では前回の動画に引き続いて今回はビューイングで私が譲れないなと思ったポイントと妥協できるポイントについてお話しようと思いますまず私が家探しで譲れないなって思った点は水回りが綺麗なこと部屋が値段の割に広いこと日当たりが良好なこと部屋があったかいこと ゾーン1から5の範囲であること駅から徒歩15分以内であること日本人のみの家ではないこと以上が家探しで譲れないなって思ったポイントですまず水回りが綺麗っていうポイントなんですけどシャワーが壊れてたりあとは水回りにカビが生えてることがあるんですね。水回りっていうのは、まあ、キッチンとか トイレとかお風呂場ですね。これがちゃんと綺麗に保たれているかっていうのが結構私の中では大事なポイントでしたで部屋が値段の割に広い部屋の広さっていうのは結構長く住む上で大事かなと思ったので、まあ、これは感性それぞれなんですけど値段の割に広いなって思える部屋に住みたいなっていうふうに思いましたで日当たりが良好 もしあの地下の部屋とかに住んでしまうと日当たりがないことがあるのでとか部屋の角度によっては日が全然差させなかったりとかそういうことがあると思うのでこちらもチェックしました。で部屋があったかいこと大体、まあ、いいロンドンの家っていうのはセントラルヒーティングがあるのですべての部屋にヒーターはついてるんですけどそのヒーターがちゃんと動くかどうか っていうのはチェックしておいた方がいいと思います。で、ゾーン1から5の範囲であること。これはロンドンの範囲っていうのがゾーン1から9なんですね。で、その先もゾーン11、12。13。 とかあるんですけどだいたいロンドンと認識されてるのはゾーン1から9の範囲 で, でその中でもゾーンの1から5の範囲内がいいなと思って家を探しましたあんまり遠いところに住んでしまうともしかしたら仕事が見つからないかなっていう不安もあったのでゾーン5までの範囲で家を探しましたで次に駅から徒歩15分以内駅から徒歩 5分10分だと結構家賃も高くなって厳しいんですけど15分になってくると結構選択肢が広がってくるので15分以内だったら嬉しいなっていう感じで探しました。で日本人のみのみ家ではない。これは日本人と一緒に住んでしまうとどうしても日本語を喋りたくなってしまうと思うので日常のちょっとした会話でも 英語でしゃべる場面が欲しいなと思ったんで私は日本人のみの家じゃないところにしましたまあ一人いる分にはいいかなっていうふうには思ったんですけどなるべく現地の人と同じ生活をしたかったので日本人のみの家じゃないところを探しましたでも実際のところ今の家に移ってあんまり家の人と会話をすることがないので。 まあこれは家によりけりだと思うんですけどそれでも日本人のみの家だと多分日常的に日本語を使ってしまってたと思うのでまあ、あんまりフラットメイトとは喋らないんですけどまあ現地の人と一緒に生活できる家で良かったかなっていうふうに思ってますでは次に妥協できるポイントについてお話ししたいと思います 妥協できるポイントまず1つ目は靴のまま生活することあとは部屋の回数ですねまあ4階でも3階でも2階でも地下室でも日当たりさえあればいいかなっていうふうに思いましたあと次がキッチンが狭いことキッチンが狭いのと部屋が狭いのとどっちがいいかなって考えた時にキッチンが狭い方が いいいなっってい う, ふうに思ったのでキッチンの狭さは妥協しようかなって思いましたでリビングの有無リビングはあってもなくてもどっちでもいいかなっていうふうに思ったのでリビングがあるかないかっていうことよりも部屋の広さを重視しましたでお風呂とトイレが一緒であることお風呂とトイレが別の家っていうのは、まあ、探せば あるんですけどお風呂とトイレが別々のところっていうところに絞って家を探すとなかなか件数が少なくなってしまうのでここは妥協してもいいかなっていうふうに思いましたであとは掃除当番があることほとんどフラットに住むと掃除当番っていうのがあるんですけど中には大家さんが定期的に来るからあんまり掃除しなくても大丈夫。 そういうルールはないっていう家もあったんですけど掃除って言っても週に1回どっかしらを掃除するっていう当番があるだけなのでフラットに住む以上掃除当番があるのは当然のことなのかなっていうふうに思ったのでこれは妥協できるポイントだと思いました以上が私の譲れないポイントと妥協できるポイントでしたまあでもどの家を見ても自分の 希望に 100% 合う家っていうのはどうしてもなくて今住んでるこの家も自分の希望に 100% かなってるかっていうとそうでもないんですねだけど予算との兼ね合いを考えて一番ベストだと思った家に住んでいますなのでまあ時々困ることもありますけど基本的には 水回りが綺麗っていう点を一番重視して選んだので綺麗に家の中で過ごせてるっていうのは満足してますこの家を見た時に家の住人の人たちが家をきれいに使おうと努力してるっていうのが分かる家だったんですねなのでそれもいいなっていうふうに思ってこの家に決めました価値観は人それぞれなので。 どこに一番ポイントを持ってくるかっていうのはそれぞれだと思うんですけど、まあ、結論としては私は水回りが一番大事かなって思いましたあとは水道が24時間お湯が出るかどうかこれは聞いといた方がいいかなっていうふうに思いましたでは今日はここら辺で終了したいと思います